いやー、もう間もなくですか。やばすぎるということで、まあ、本日はですね、12月の流れまとめやっていきたいなと思っております。はい、ということで、12月はですね、こんな感じで、なんと2つにわたって大きなイベントがあるんですけども、えまずは12月の10日テレビ放送、そして12月の18日にはえ、ジャンプフェスタ2023の鬼滅の刃のステージがございますよということで、まあ、鬼滅の刃刀鍛冶のですね、ま、あの流れというか、まあ、大きな 流れがですね12月にはあるんですよということでまあ、どんな風に楽しんだらいいのということでまあ、そんな12月の楽しみ方をまあ、本日ちょっとね流れまとめとともにちょっとお伝えしていきたいなと思っておりますよということで、まあ、皆さんぜひぜひ最後までご覧いただけたらなと思いますではもう早速やっていきましょう<音楽> はい、ということでですね。まずは12月の10日でございますね。まあ、こちらですね。はい、かなり楽しみなんですが、まあ、まずは公式から発表されている情報から見ていきましょうということでございます。まあ、12月の10日はですね。なんとこんな感じでまあ、テレビ放送があるんですが、ま あ, あのテレビアニメ無限列車編の第1話の放送が6時半からそしてですね。まあ、夜7時からは劇場版無限列車編の放送がございますよ。ということで、まあ、これはですね。まあ新作 と合わせてまあ、無限列車編のまあ、完全一挙放送という形でございますねはいということでですねまあ、かなり楽しみなんですがまあ、メインはここじゃなくてですね放送後でございますねえ放送後にはなんと刀鍛冶の里編の最新情報を公開だよということでまあ、こちらがメインでございますいやーこれ本当楽しみですよねうん刀鍛冶の最新情報やっと見れるかって感じなんですけどもまあ、どういった最新情報が公開される るのということでまあ一応公式ホームページに載ってる情報を見てみるとですねまぁ、あ、こんな感じみたいなんですよはいなんとですね刀カジノ里編の最新情報を発表する pv の、まあ、放送を予定しておりますよということでまあ、アニメの予告 pv とともに最新情報を公開していきますよということみたいでございますでまあこの流れですね去年にもありましてですねテレビ放送の後に pv を公開する というまあ、あのね流れっていうのが去年もございましてえ、遊郭編の時なんですが、まあ、こんな感じであったんですよ。はい遊郭編の時はなんとこんな感じでですね主題歌声優放送日、そして初回1時間放送の内容というか、まあ初回1時間放送の決定がありました。ということで、pv の中でまあ、これらの情報が発表されておりました。ということで、まあ、去年も同じような感じの流れがあったのでね。まあ、今年もまあ、こんな感じで。 T.V. の中でね、まあ、こんな感じの情報が発表されるのかなって感じなんですけどもね。うんまずは主題歌ですね。まあ、主題歌の発表はおそらくあるでしょう。はーい。いやエミさんかリサさんか、それともはたまた別の方なのかということでね。いや楽しみでございますねうん。で、そして声優さん、え、上限の鬼の声優さんが去年は解禁されましたということで、まあ、今年は2人ございますよね。ハンティングとヨッコ、まあ2人の声優さんが 解禁されるのかな？って感じなんですけども、どうなんでしょうかね。はい、その辺が楽しみでございます。で、そして放送日ですね。まあ、放送日に関しては確実にまあ決定するでしょう。まあ、刀鍛冶の里編の放送日がね。まだ解禁されてないので、まあ、おそらく放送日の決定はあるんじゃないかなと思います。で、そして初回の放送ですね、えー、初回1時間放送はあるのかどうなのかということでね。まあ、刀鍛冶はね。おそらくまあ初回1時間放送あると思うんですよ。まあ、なんでかっていうとまあ。 無の会議から始まってそして刀鍛冶に行くまでの流れっていうのがまあ、かなりちょっと話数多めなんでまあ、そこをちょっと初回1時間でまとめてくるんじゃないかなと思うんですよねはいということでまあ初回1時間放送なんかもあるかもしれないよということでまあ、今年の刀鍛冶の最新情報 PV っていうのはねまあ、こんな感じで同じような情報が公開されるのかなーって感じなんですけどもねはいでそして去年はですねなんとこんな感じで無限列車編のなんかサプライズ発表っていうのもあったんですよ 有格編だけじゃなくて無限列車編のサプライズ発表もあったよということでまあ、今年も刀火事だけじゃなくてその後の柱稽古編とかまあ、外伝とかのサプライズ発表っていうのはあるんじゃないかなーなんて思いますねえもしくは有格編の再放送のお知らせなんかがあるんじゃないかなーなんて考えてるんですけどもねはいということで今年はそんな感じのまあ、情報が解禁されそうかなって思ってますねはいということでまあ一応12月10日のタイムテーブルなんですけどもこんな感じでござい はい、私ですね、同時視聴という形で生放送をやらせていただこうかなと考えておりまして、それをですね、5時半からですね、え、17時半から始めさせていただこうかなと考えております。で、そして6時半からは無限列車編の放送が開始、そして放送後には刀鍛冶の最新情報 PV 公開ということで、まい、あ、大体目安なんですが、これね、無限列車編の放送時間書かれておりまして、こんな感じなんですよ。まあ21時24分までだよということみたいなので、まあおそらく刀鍛冶のナカの 新予告 PV 公開されるのは21時15分あたりかなと考えておりますねうんなのでまあ21時過ぎあたりに刀鍛冶の最新情報が解禁されるのかなって感じなんですよねはいということでまあこの日はねちょっと3時間にわたってうんテレビ放送があるよということでかなり楽しみでございますいやもうワクワク止まらないですね1ヶ月切ってますからねうんはいということでねかなり楽しみでございますで続いてなんですけどもこちらでございますね、えー、その翌週12月 の18日ということでジャンプフェスタがあるんですがジャンプフェスタの開催はですねこんな感じとなっております12月の17日そして18日に開催ということで、まあ、一応2日間にわたって開催があるんですが、まあ、18日に鬼滅の刃のプログラムがあるようという形みたいですねでまぁ、あ、プログラムの詳細はこんな感じでございますはい、えー、鬼滅の刃のプログラムは12月の18日の12時45分から1時25分 で開催だよということで、まあ、40分間にわたって、えー、開催があるよということみたいでございます。で、まあ、その参加者メンバーっていうのが発表されたんですが、それがヤバかったんですよね。まあ、こちらでございますね。はい、鬼滅の刃のプログラムの参加者メンバーは花江夏樹さん、そして花澤香菜さん、そして川西健吾さんだよということでまあ、完全に刀鍛冶の里編のメンバーなんですよね。まあ、花江夏樹さんといえば炭治郎役。そして。花沢 川河奈さんといえば観路寺光さん役そして川西健吾さんといえば時藤無一郎くん役だよということで、まあ、完全に刀かしの里編メンバーだよということで、まあ、一応最新情報が公開されるよとは言われてないんですが、まあ、最新情報の期待はかなりできるかなって感じではありますよね、まあ、ただ先週に12月の10日に、まあ、1週間前に最新情報が公開されていることから、まあ、そんなにでかい最新情報の公開はないんじゃないかなと考えてはいるんです。 ですが、しかしですね、まああの刀鍛冶の里編はですね、上弦の鬼の登場とかもありますので、他の上弦の鬼の登場とかもあるので、まあ、声優さんの解禁だったり、まあ、新規ビジュアルの解禁だったり、いろいろちょっとこうまあの12月の10日に発表された情報によるんですが、まあの最新情報の公開にも期待できるのかなって感じではあるんですよ。ここでも期待できるかなって感じなんですよね。はい、だから2週間にわたって最新情報の公開が期待できる可能性が高いよということなんですよ。 よねはいで、まあ、ああの、参加者メンバーに関しましても、ちょっと少ないかなって感じなんですよ。まあ、他のプログラムとか見てると、ちょっと少ないかなって感じで、まあ、ああの、特別ゲストという形でですね、まあ、刀鍛冶の他のメンバーがね、まあ、来るっていう可能性はありますよね。例えば、まあ、原野役の、まあ、岡本信彦さんだったりとか、確か広明でステージあるので、まあ、岡本信彦さんなんかは来ても全然いいと思うんすよ。<笑>で、まあ、あ他にはハンテングの声優さんとかね、 まあ、あの、一週間前に公開されてれば、ま、特別ゲストという形で来るんじゃないかなと思ってるんですよ。ハンテングとかギョッコの声優さんがね、ま、来る可能性っていうのもありますよね、っていう感じでございますね。ま、鬼側の声優さんも来る可能性ありますよね、っていう感じでございます。はい、ということで、ま、12月の18日のタイムテーブルなんですけども、こんな感じでございますね。え、私はですね、11時半から、え、このチャンネルで生放送同時視聴という形で、え、やらせていただこうかなと思ってるんです。 がまあ、12時45分から鬼滅の刃のステージプログラムがあるようということで、まあ、こちらはですね。おそらくジャンプの公式チャンネルの方でまあ、生放送があると思うので、まあ、それに合わせてまあ、同時視聴っていう形で私も生放送します。よっていう感じですね。はい、ということでございます。まあ、一応40分間にわたってステージがありますよ。ということで、ま あ, あの刀鍛冶の里編のメンバーもですね。初めてここに招集されてまあ、このようにステージプログラムがあるので、まあ、かなり私としましても。最 新情報がなくても楽しめるんじゃないかななんて思っておりますね。はい、花澤香菜さんがね、このようにステージに来るっていうことはね、いや初めてなんでね、はい、まあ、かなり楽しみでございます。まあ一応ね、鬼滅祭で花澤香菜さん来たことありますけども、あれはね、有料配信だったんで、まあ、無料配信でこのように来てくださるのは初めてだよということでございますね。いやーかなり楽しみですね、このステージもっていう感じですね。はい、はいということで最後にまとめでございます。 12月10 12 18月月日日のののタタイイムムテテーーブブルルとでございますいやー、こんな感じでね、生放送、そして、あの、テレビ放送、そして、まあ、ステージプログラムの放送という形で、まあ、生放送も2週間にわたって2回ね、やらせていただこうかなと考えてるんですけどもね、まあ、皆さんはぜひぜひ、まあ、このタイミングに合わせて、まあ、休みなんかを取っていただいてね、うん、ぜひ一緒にこう、同時視聴という形で、あの、カタの最新情報、そして、 無限列車編の放送ステージプログラムなんかをねまあ一緒に楽しんでいけたらなと考えておりますぜひこの日は休みを取ってちょっとこうね一緒に楽しんでいきましょうという感じでございますまあ、一応土日なんではいはいはい土日なんでまあ、休みは取りやすいタイミングなのかなとは思うんですけどねはいということで皆さんぜひぜひ楽しみましょういやーもう1ヶ月切ってるからねほんと楽しみですね12月は本当鬼滅の刃のフェスみたいな感じですよね刀鍛冶フェスみ みみたいいなな感じなんでで本当に楽しみでございますはいということで皆さんこの動画良かった方は高評価そしてチャンネル登録なんかもぜひぜひよろしくお願いしますでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょ う, うっ<笑>